はい。えー、徳島県の慢性腰痛専門辻生体院長、辻です。本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。えー、今日はですね、えー、前回お伝えさせていただいた、電部のトリガーポイントの位置ですね。えー、電部にできたトリガーポイントのせいで、 腰痛が起こってしまったりとか、えー、そこにできたトリガーポイントによって、えー、仙骨腰椎っていうのが引っ張られることによって痛みが起こるというケースですね、えー、場所で言うとですねこの大臀筋っていう筋肉は大きくあるんですけどもちょうどですねこの仙骨にこうつながってるこの、えー、ちょうど重なってるこの部分のちょうどど真ん中ぐらいのこの位置ですね えー、この位置に対してです、ね、こう筋甲血っていうのができることによって放酸痛であったりとか、えー、腰の痛み、えー、ここの部分が硬くなってお尻の筋肉を引っ張ってしまっているせいで腰椎部分に、えー、負荷がかかってしまうっていうケースが本当によくあるので是非、えーね、このポイントっていうのを覚えていただいて痛みがどう緩和する減っていくのかっていうのを確認していただければと思います。はい、で場所なんでですすけどもあのお尻の位置ですね あのだいたいですねあこれ後でちょっと使っていくんですけどね、これ後で使っていきます。で、お尻のですねちょうどこの骨盤の、まあ、こうやって腰骨からこう触っていあ、腰の筋トっていうところですね、っていうのをこう触れていっていただく と,、えっと、一番最初に当たる骨っていうのがあると思います。この骨と、ですねちょうどお尻の付け根ですね、お尻の付け根こう、えっと、足とお尻のちょうど境目の辺りですね、見えますかね。 え見えるかな、まあ、この位置とここのの位位置置ですねこの位置をですねちょうどこことここをちょ真ん中で割ったぐらい の, このちょうどど真ん中の位置ですね場所でいうとですねこのポケット、ポケットですね大体ズボンをですねまっすぐ普通に履いてもらうとポケットがあると思うんですけどもこのポケットのですねこの上部ラインぐらいがあズボンを腰で履い ち, ゃんとしてちゃんと位置で履いていただくとその位置になるんですけども、まあ、このポケットのこの位置ですね。 でここにです、ね、ちょっとこう指で触れていただくとです、ね、コリコリと筋甲欠があると思います、まあ、骨の側から触って い, っていただいてちょっと横の方にずれて い, っていただくとあれなんかこう痛気持ちいいなという部分があると思うんですね分かりにくい方はです、ね、ここから上下、えー、横とか下とかにちょっと探っていっていただきたいんですけどもなんかです、ね、こう痛気持ちいいなんかこうお尻の方、中の方に響くなという感覚があると思います。 はい、でここの部分が硬くなることによって腰痛であったりとか足の痛みとかっていうのも起こる可能性がありますのでまずこのポイントをコリコリコリっていう感じで触っていただいて探してもらいますで今度探したらですねこの位置をしっかり把握しておいていただいて、えー、とちょっとこれで言うとごめんなさいポケットより少し上ですねポケットより少し上ですはいで、えー、このです、ね、これ100均 100円均一で僕買ってきてですねあのよく患者さんに渡してこういうのを使ってくださいって、えー、よく言うんですけどこれをですねこうちょっと引っ掛けてもらうかあもしくはテニスボールを使って上向きに寝てもらってそこを圧迫するかなんですけどももしですねこういったものを使う場合はですねこれあのダイソーで売ってますの で,、はい、でさっきのポイントをしっかり探していただいて、まあ、ここにちょっとこう引っ掛けるんですねこういう感じで。 こうやって引っ掛けるんですね。引っ掛けてですね。で、こっちの手でキュッと引っ張ってもらって、キュッと引っ張って、で、ここで操作するんですね。こんな感じで。こういう感じ。できつくやりすぎると、揉み返しみたいな感じになってしまうかもしれないので、キュッと引っ張って、ここ、ここら辺をですね、こうグッと持ってもらって、そこでこういう感じで刺激を与えていくんですね。こういう感じで刺激を与えていく。 座ってでもいいんですけどこう座ってもらってただこう座るとですねちょっとお尻がキュッと出てしまうのであの分かりにくいかもしれないのでまず立ちった状態か足をですねこう上にどこかにこう上げてですねちょっと開いた感じでやっていただくと分かりやすいと思いますこういう感じで足を上げてちょっと開いた感じでこういう感じでマッサージをしていただくと いいかなとまあどこか足を乗せてですねこんな感じで開いてもらってこういう感じでマッサージをしていただくとその位置にしっかり当たりますので、えー、これをですね大体いいまあ20秒から30秒。 えー、慣れてきたらですね1分間ぐらいですね、えー、刺激を与え続けてみてでまたですねもし腰が痛かったんであればこうやって動かしてもらって痛みが変化するのかどうかっていうのを一度試していただければなと思いますなので大事なのはですねその筋骨血っていうのをしっかりこう探ってもらってですねちょっと分かりにくいかもしれないんですけどしっかり探ってもらって場所が分かったらそこを刺激して、えー、なグリグリグリグリするのもいいんですけどたいやっぱ秒数ですね同じ箇所をず えー、緩まるまで、えー、マッサージする必要があるので全体的にこういう感じでえー、上、上から下、上から下みたいな感じではなく1点をですねじーっとマッサージし続けた方がその筋骨欠っていうのが徐々に徐々に緩んできて痛みも取れてきますのでえー、一度ですね、試していただければなと思いますまたですね、あのテニスボールのやり方は何度かこの、えー、僕の動画で配信をしていますので今日はですね、こういった、まあ、100円とかで 買えますんでこういったものをですね、こういう肩とかにも使えるので、ぜひですね、こういったものを購入していただいて、えー、痛みが変化するのかどうかっていうのを確認していただければなと思います。はい、では本日は動画をご覧いただきありがとうございました。